こんにちは、ロです。今日はですね、興味のあることをミニマルに仕事にしていく方法についてまとめていきます。具体的にどういうステップを踏めば仕事になるのか。フリーで仕事をしたり、副業をしたり、自分でやりたいことをするっていうことが今一般的になってきましたよね。その方法、具体的な方法についてまとめていきます。僕のチャンネルではこうしたフリーの働き方だったり、ミニマルな生活についてまとめています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと今日はですね、わかる人に分わかると思うんですけど、 ちょっと腫れてるんですよ。親<笑>知らずを抜いて腫れたままちょっとストックがなくなったんで放送していこうと思います。えー、実際やりたいことだとか趣味を、えー、興味があることを仕事にしていくって方法なんですけれども皆さんどんな感じで進められていますか僕も会社員時代にいろいろもうちょっとね自分の好きなことを仕事にすれば楽しくもっとモチベーション高く仕事できるのになと思い始めてから自分で仕事を探すようになったんですけれどもやっぱ難しいですよね。 具体的に何をしたらいいのかで準備だとかっていう風にいろいろと書いてあるんですけどじゃあ何をするんだろうなと思って悩んでる人が多いと思います今日はそんな方に向けてお話をしていこうかなと思っております8つのパートに分けてお話をしていくんですけどもこんな感じで以前ツイッターであの発信したんですけどもそのツイッターを元により具体的に深掘りしていこうと思いますまず1つ目興味のあることをイメージするっていうことを書いてるんですけども皆さんどんなことに興味がありますか 僕はアミニマルな生活だとかコスパいい生活だとかあとは海外で生活したり日本を脱出したりっていうことをいろいろと考えていたんですよねでその理由なんですけれどもやっぱり日本の会社は日本 で, で海外の会社は海外でっていうふうに文化が違ったりするとその文化を知りたいなと思ったりだとかあとは日本の会社がオワコンだっていうふうに以前言われてましたよね今もちょっと言われてるんですけども実際生産性があの先進国であの。 27番目ってい う, ふうに言われてます、えー、GDP は3位ですごい成長してるように見えるんですけれども、えー、実質の1人当たりの GDP が27位と生産性がないんじゃないかっていうふうに言われてる世の中なんですけれどもじゃあ実際海外で生活したり海外で仕事したりするのってどうなんだろうっていうふうに思い始めて僕はそういうことに興味を持ち始めました海外で生活する海外で仕事するっていうことを興味を持ったんですけれどもそういったまずは興味のあることやりたいことっていうのを一歩ずつ 深掘りしていく。これが一つ目のポイントになってます。で、実際、興味があることをイメージする。その後に何をすべきかっていうのが二つ目のポイントで、イメージに近い人を SNS で探す。これ僕が結構やってることです。例えば、僕のチャンネルだったり、今で言うと、学ぶさんだとか、万内学さんだとかもすごく有名になられてますよね。あとは、僕がよく見てる高塩さんだとか。っていうふうに、海外だとか、もう日本にとどまらずに、海外、世界各国でぐるぐるぐる回りながら、フリーランスだとか、 自分の個人事業とか会社の経営だとかされてる方をピックアップしてそれを情報を追ってみるっていうのがポイントになります2つ目なんですけどもイメージに近い人は SNS で探すと3番目何をすべきかというと3人がどんな仕事をしているのか分析しましょう例えば学ぶさんでいうとプログラミングだとかアフィリエイトだとか高潮さんだと本の執筆出版他にはアイテムの出版 出品だとととかってていいいいう風にろろろんなことをされてますよねメルマガ の, 書, あの書いたりだとかっていうふうにいろんなことをされてます僕で言うと英会話のブログだとかあとは英語の取材だとか英会話スクール行ったりだとかっていうことを仕事にしてるんですけどもそういった仕事がどんなふうに行われてるのかもう徹底的に分析すると3人の人をピックアップした後にどんな仕事をしてるか分析しますそうするとすごく面白くなってきます最近で言うとプログラミング 動画制作、メディアだとか、Kindle だとかっていう風に、いろいろと Web で仕事が完結するようなモデルがいっぱい増えてきましたよね。そういったモデルをどういう風に運用しているのかを徹底的に見るというのが3番目。で次、4番目なんですが、何かっていうと、3人が何から始めたのかを探ってきます。僕がよくやってるのはブログ を書いてる人だとか、学部さんだとかのブログをもう一から全部見るんですね。学部さんだとか1000記事ぐらいあるのかな。じゃ学部さんだとか、あと高城さんのブログは僕めちゃくちゃ読んで、でメルマガもほぼほぼ全部読んでぐらいの勢いで、もう片っ端から全部読むんですよ。そうすると、もうね、ちっちゃいところに細かい部分でヒントが書かれてるんですよね。たまに、こういったビジネスをしてますとか、こういったものを使ってますというふうに書いてあるのをピックアップして、じゃあ実際に自分で例えば使ってみるとか。 僕の動画では結構具体的なアイテムの紹介だとか、あとはブログでも具体的な方法についてすごくまとめてるんですけども、そういったアイテムを使ってみたり、サービスを実際に使ってみることによって近づいていくっていうのが面白いポイントです。で、なんでいいかっていうと、あの自分が模倣している、自分が好きな人だからこそ真似できるんですよね。やりやすい。自分がやってみたいと思った人、興味がある人のことなんで、結構真似しやすいっていうのがお す, すめのポイントです。 例えばあの、モデルさんがいて、モデルさんが使っているファッションだとか、えー、使っているアイテムがいいなと思って自分が買うのと同じような感じで、自分が目標としている、自分が憧れている人が使っているアイテムをどんどん使っていくと、結構近づいてこれるかなっていう感じです。四つ目は、三、えー、人が何から始めたのか探って、それを実際に使ってみること。で、五番目なんですけども、自分ができることかやってみるということなんですが、実際いろいろと持ち物だとかアイテムだとか徹底的に調べて、全部使ってないんですよ。 したらたまにこれいいなとか思ったりだとかあでもこれは自分に合わないなとか思うこともあったりするわけですよね高城さんだとかで言うと結構最近は医療の話だとか、えー、玄米食べてますよとかあの玄米だけで生活してますよって言ってたら次はあのいきなりステーキのステーキだけで肉だけで生活してますよとかっていうふうに言われたりするわけですよで実際に僕もやってみたりするとあ自分の体に合わないなとか 自分もこれいいなと思ってやってみたけど、よくよく考えたらちょっと合わないなっていうところがあるんですよね。そういったところでオリジナリティを出していく。僕で言うと、学ぶさんだとか、高城さんだとか、他の方もいろいろ見て、いろんなところからエッセンスを吸収して、それを組み合わせていくことによって、より自分らしさ、オリジナリティが生まれてくるという意味で、まずは3人決めて、3人を真似してみて、いろいろなことで吸収していって、自分のオリジナリティを作っていくっていうのが5番目のポイントです。 で次6番目なんですけども3人のををしててスキルを貯めていくことなんです例えば学さんでいうとプログラミングとか、えー、高橋さんでいうと動画の編集だとか僕も写真とか動画の編集だとかをドローンの操作だとかもあの好きだいいなと思っていろいろと試してまいしてきました。 真似すするることによよっっててスキルがたまってくるんですよね自分がやってみてあこれ違うなこれいいなっていう風になってきてスキルをため込むことによって自分のスキルに吸収していくとで独学だとかっていう風に僕はよく言ってるんですけども英語の勉強だとかあとは留学行ったりだとかあとはですねコスパ生活実際にしてみたりオールウェイズランチっていう風に月額のランチがいいっていう風にコスパ生活してますっていう風に言った時に実際にやってみてあこれいいじゃんこれ実際やってみたら面白かったとか はやってみたけど、ちょっと全然面白くないなとかいうのがあるんですよね。そういったスキルをどんどんどんどん真似して、オリジナリティを深めていくっていうのが6番目です。次、7番目。やっぱり何度かやっぱ失敗するんですよね。例えば動画の編集だとか僕も結構やってみたんですけども、あの、早々にやめました。で動画の月、えー、編集で月5万円稼ぐっていう風な動画も作ってるんですけども、でこの前ねあの、コメント欄であの、お前の動画編集は下手すぎて、 仕事も頼みませんっていうふうに言われたんですけどまあ正直僕もあのやってみて分かったんですけどまあもうそんなにね動画編集を自分で極めるよりも外注した方が早いって思ったんですよ正直あのここを突き詰めたところで見えてきたんですよねそんなにこんなにかっこいい例えばコルダーだとかあの海外で有名な動画編集してる方がいるんですけどもそういったスキルを身につけてパロディを作ったところで僕はこの仕事をしたいのかって思った時にそんなに 興味がそういったふうにいろいろとスキルを真似してやってみると自分が合うか合わないかやりたいかやりたくないか見えてくるんですよねそこまでいけば結構いいのかなと僕は思っていますで僕の動画ではあんまり編集せずにノーカットでアップしてるのはもう動画編集あんまり、えーね、好きじゃないというかあんまりあの興味がなくなっちゃったんでそういった意味でよりトーク力だとか編集をしなくてもいい話し方っていうのを今極めてる状態です そういった失敗をどんどんどんどんすることによってやっぱりね失敗になるとくやっぱり失敗するもんなんですよ 100% 成功する人っていないですよねあの赤ちゃんがあの歩くまでに何度も何度もあのこうやってあいつくばったりだとか壁を使ってよじ登ってあ行いけそうと思ったらパタッと倒れたりだとかっていうようなもうやっぱり初めから最初から立てる子っていないように最初から歩ける子っていないのと同じように 何度も何度も失敗するっていうのは大前提として失敗しに行くっていうのをポイントにすると面白いかなと思っています。やっぱりどんどんどんどん失敗することによって得られるものっていうのがあるんで失敗するっていうのは大前提に置いておいて独学だとかスキルを得とするっていうことを意識すると面白いというのが7番目です。で次、8つ目なんですけど何かっていうと、身に戻る。<笑>この あのツイッターで2に戻るっていうふうに言ってるんですけどもイメージに近い人また SNS で3人探すっていうのがポイントですこれまた戻る理由は何かっていうと実際フリーとしてやりたいこと興味のあることを仕事にしたいなと思った時に最初に見つけた3人と、えー、実際にそのスキルを学んでいくとこれいいなとかあこれちょっと違うんじゃないかなと思う時があるんですよね そういった時にまた新しい人を探してまた模倣する3人を新たにアップデートしていくっていうのもポイントになります僕で言うと最近で言うとあのキングコングの西野さんだとかっていうのもえ見たりだとかもういろんな人を見てます四角、えー、大介さんだとかえ他の方もいろんな見ているんですけどもそういった人たちが何をしてるのか例えば本を出版したりだとか例えばオンラインサロンやったりだとか あこういうふうにビジネスを組んでるんだなっていうふうに徹底的に分析したりやってみることによって面白さで近づいていって模倣してスキル得たくしたりだとかそれを組み合わせて自分のものにしたりだとかアウトプットとして YouTube やったりだとかっていうふうにいろいろと組み合わせることによって面白さが増えてくるっていう感じですなんで今日はですね8つのポイントについてまとめていきましたフリーで仕事をするやりたいことを仕事をする 趣味を仕事にするためにどうすべきなのか8つのステップでまとめていきましたいかがだったでしょうか実際いろいろとねやってみる中で失敗だとか成功だとか100分の何回で成功したりだとか失敗するってことが結構あると思うんですよやっぱり失敗をネタにできるぐらいの面白い気持ちポジティブな気持ちを持つといいのかなと僕は思っています えー、今日はですね、8つまとめてみました。えー、動画よかったらいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。どんどんどんどんこういった動画をアップしてくるんで、よかったら見てください。ちょっとね、あの見苦しい。あのー、ね、親知らず抜いてばっかりで、ちょこっとだけ腫れてるんですけども、それでも喋ってみ<笑>ました。なんでよかったらチャンネル登録といいね押してください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。